阿蘇市で死者、行方不明者22人を出した平成24年7月の九州北部豪雨災害から丸5年となった平成29年7月12日犠牲者の冥福を祈って追悼行事が行われました追悼行事は午前10時から市役所庁舎に半旗を掲げた駐車場で佐藤市長はじめ 遺族や市民、市議会関係者ら70人が参列して行われ市内一斉に鳴らされたサイレンに合わせて全員で黙祷を行い九州北部豪雨災害で亡くなった犠牲者の冥福を祈りました挨拶の中で佐藤義行阿蘇市長は水害の犠牲となられた方々に改めて哀悼の意を表します今を生きる私たちの使命は 年々激しくなる自然災害に対して生命、財産を守ることですと追悼の言葉を述べました。5年前の平成24年7月12日、阿蘇市では未明から大雨となり、午前6時前までの1時間に108ミリの大雨に見舞われました。この豪雨によって外林山の至るところで崖崩れが発生、阿蘇市内では 死者と行方不明者合わせて22人が犠牲となり、尊い命が奪われました。父親の白石都合さんを亡くした白石勲さんは、5年前のことを思い出しながら次のように話しました。あっという間の5年ですね。そうですね今の時期、中雨時期になると、うん、ちょっと大雨が降ったらですね、 まあ、心配でまあ、雨が激しいときはすぐ 避, 避難しますけどです、ね、親父も早くあの避難しとればです、ね、命だけは助かったと 思, う思いますけどです、ね、ただ、それがあの残念です。